はい、4月の、えー、26日お、言えたぞ、今日、はい、はい、水曜日の朝の牧場見回りに行きますはい、おはようございますおはようございますあ、餌が食べたい自然<笑>ですねはい当店 当店のアイドルキャットミザラスちゃんです。はい、毎朝餌の採促をされます。なので召使いである人間は餌をあげます。うん。はいはい。ね。朝ごちょくったね。ごめんね。そうか、甘えん坊ですね。はい。え、ちゅ。 猫ちはい今日は一日雨らしいですねうーんまだそんな降ってないというか霧雨出る、はい、雨だ寒いねいいはい、はいはい、ご飯食べなあげたでしょ<笑>いくか うん俺、食わないんかい気まぐれだな行きますか、私たちも<笑>猫は気まぐれじゃあな、気まぐれロマンティック<笑><笑>なんか、気まぐれロマンティックって最近 私え演奏する機会があったんだけど、えー、15年前の曲なんですよねそうだよね、びっくりしちゃいましたこ<笑>んな前なんだってなっ、ね、そうあなんか今にゃーにゃ言ってる叫声聞こえたねいや、それだけ前の… 曲なら別に歌ってもよかったが作ったぜあでも名曲だよねいや社員旅行でさ、うん、迷ったのよえそれ歌うかそうあそうだったのあどんぐらい前のやつかなってあれさ機械が古すぎてさ年代が書いてない確かにで 誰でも知ってるであろう。うん、残酷な天使のせずに逃げと。いや、俺はちょっと迷ったんの、実は。<笑>いつもあれは歌う子。はい、じん、カラオケで。そうそうそう。おはよう、みんな。今日はあいにくの天気だね。<笑>おはよう、社長の。みんな。うわ、風邪をひいたよ。 わあいっぱい卵は落ちて る, る<笑>今日もたくさん卵は落ちている<笑>いやおはよう元気かいここに巣はあるんか よ音声は入ってますね。大丈夫ですね。はい。箱の配置時間が え, え？いや十四と十六何日か前にも全く同じような。死んでくれやすい。 おはようございますい全部ひながいなくなったから新しい卵を入れたりしたのそ、えー、れはまだまだ、まだですね来週の来週の火曜日かなに移します<笑>、うん、ああだめだ う湿ってて切れない。湿ってて、なんか、そくっついちゃう。はい。<笑>うん。はい。暑かったり、寒かったり。<笑>激しいよ。あ 人間はそんな万能じゃないんだ。よいしょ。あ、濡れてる。はい。無理やりにね、貯蓄の日。うん。三時に起きるじゃないですか。はいはい。疲れますよね。きつ い, いよね、三時は。もうそこからもう体内時計が今狂ってる。え、ずっと早起きしちゃうってこと。 ずっと4時に起きてる何時に寝てもそれはやばいだから多分休みの日に一度ずっと寝て、うんうん、一周体内時計を戻すとかリセットおはようおはよう、ね、君がもう蹴ることは知ってるからね怖いねおはよう おはよう。ああやって卵産むんだ。産みそうだね。全然赤くない人も蹴ってくるよね。うん。<笑>もうせっかくというか、赤くなってなくても。 発情期、繁殖期に入ってるのかもしれないうんうんうん個性か<笑>赤くなりやすい人とかうん、色が薄いとかかなよし、ではこちら、あ、でも一緒にあげ て, 見て、ね、一緒に行くよ行くかそしたら俺は、あの、メスの方に行ってくるうんうんお願いしますおはようございますおはようございます 出てくるあさあ、トロちゃんの方はまごありがとうございましたあのあ、おじいちゃんにねたまとがあるのでこちらの方お任せして僕は、えー、メスの楽園の方スプラ君たちに会いに行きましょうなんだかんだ時たまスプラ君たちの方にも卵が落ちてたりするので はい、動画の方に上がってると思うんですけど、そうですね、メスの楽園にも卵がね、最近生まれ出しているので、こちらの方をね、はい、あわよくばキャッチできればなと思います。さ<笑>て、皆さんどうですかね、最近、あの、牧場の日常シリーズ。 普通のショートじゃない方であげるようになってきましたけれど楽しんでいただけてますかねおはようはいこの子がスプラ君ですねメスの楽園と言いつつ唯一この子は多分オスだっちょろはい プラッタリングしてくれてますね。はい。凛としたいでたちのメ田ダチョウ。ね今日寒いよね。ね日中すごい暑い日とか、27度行ったりするんですよね、ここ。でも最近というか、寒い日はとことん寒い。もっとね、ダチョウにとっても人間にとっても過ごいしやすい。 何どうしたの？何何何？大丈夫？滑った？何に驚いたの？はい今みたいに一話が驚くとみんな驚いちゃいます。はい愉快ですね。はい。それでは。 スの楽園を後にしまして本日の朝の回り続きましてはそうですねひなしゃの方に入っていきたいなと思いますたぶんともちゃんが 話してくれてると思うので僕の方でやっていきましょうか一旦止めようか